昨日勇気に振られたわえっとは付き合えない恋できないって嘘。うんこっちは嘘じゃないのどどうしてくん やめてやめてやめてどうして言わないって誰にも言わないって約束だったのにどうして嘘よだったらどうしてこんなことに結城の言ってることは嘘じゃないわよ 人に何があったかなんて一切教えてもらってないでもね何があったかなんてだいたい想像つくわよみ冬の態度を見てればねえ何気づかないとでも思ったの露骨にあたしと勇気をくっつけようとするとかどれだけ不自然だったと思うそれはでもでも何よ 私と結城に付き合ってもらいたかったからとか言うわけそそうよ私は2人が付き合ってくれることずっと前からバカにしないでよあたしをバカにするのもいい加減にしなさいよ し, してないわバカになんてだったらなんで好きな男をあたしに譲ろうとするのよ 何驚いてんのフ冬がユウキのこと好きなの私が知らないとでも思ってるわけ で, でもそんな話もちろん聞いてないわフ冬の口からなんて一言もじ ゃ, じゃあやっぱりユウくんが<笑> 来なさいよあんたも叩かれたいフッ<笑>ないと気取りねねえ美冬どうして私があんたの好きな人 知って分 か, かるわかんないの本当に分かんないのごめんなさい何謝ってんのよバカじゃないのでも本当に私本当にバカで、ね、知ってるのは私と美冬が親友だからに決まってるでしょ 三冬だってそうでしょ私一度でも結城のこと好きって言ったそりゃバレバレだったかもしれないけど一度たりとも直接は言わなかったわでも三冬はちゃんと分かってたそして同じように私だって分かってたんだから三冬が必死に隠しても分かってたんだからずっと。 でも親友だと思ってたの私だけだったみたいね そ, そんな違う違わないわよ本当に親友だったら今回みたいのが私の一番嫌いなやり方だって分かってるはずよなんで私がみ冬のお情けで。 そんなんで私が本当に喜ぶとでも思ってるの<笑>私私私だけじゃない勇気だって幸せにならないそれにみふゆあんただってごめんなさい<笑>ごめ どうしたの